リアルサウンド映画部をご覧の皆さん、パラッチックしてますので公開中ですはいいよいよここでレースすはい。ス、はい、見どころの見どころは、そうですねあ世界にいろんなことも言うんですけど、はい、僕的には、あの、骨董市 あ, あれいいですね骨董市が本当にリアルに分かれてる、ねうんでぜひそこ注教してくださいはい、はい、私のおすすめは、田中さんのすごい美しい血糊です、はい、ぜひ<笑> 注目して見ていただけたらいいなと思います<笑>ぜひご覧ください